太 郎, 太郎です。太郎です。太郎です。太郎です。これらを同時に流すと、せーの。太郎です。ですはい、ということでね、そんな挨拶はどうでもいいんですよ。まあ、とりあえず、今回はですね、皆さん、あのー、自粛期間たくさんお家にいることが多いと思います。特に大人の方、みんなとお酒が飲めないということで、オンライン、まあテレ、テレワークとかね、ビデオ通話とかでお酒を飲んでる方が多いと思います。次の日どうなりますか 酒ばっかり飲んでると、むくむでしょ今回はね、そのむくみに関して、すぐ治せる方法っていうか、自分が、あ、今日むくんでるわ。目めっちゃむくんどる。やばい。これめっちゃブスやん。スノーじゃ絶対漏れんやん。ユーライクじゃないと漏れんやんっていう時にやってることがあるんで、それをまず紹介するっていうのが、なんでね、むくみってできんのっていうことをちょっと皆さんに紹介したいなと思います。まずね、目がむくむ原因っていうのは、そのダイエットとか運動不足とか、 夜更かしとか、まあ、その飲酒とかもあるんですけどそういうのによって代謝機能が低下することによって体に老廃物が溜め込んでその余分な水分とかが排出できなくなってしまうのが主な原因なんですよ水分排出ができない、まあ、アルコール摂取するとアルコールを分解するのに必要な水分が取られちゃうのでっていうことなんですねで、まあ、そういうので塩分が多くなりがちな外食とかインスタント食品にも 影響すするみたいなんですけどそういうのを食べ過ぎたりするとむくむっていう原因になるんですけどでまあねまずそういう原因なんですけど自分がやってることをとりあえず紹介しますまあ、むくんでた時なんですけどちょっとね今回むく目のむくみを重点的にやりたいのでマスクをしておりますまあ、コロナ対策でもあるんですけど気にせず見てくださいまずね一つ目ラーンこちらでございますカキ<笑>こちらでございますカキ カキ、まあ、はどうでもいいんだけどねどうでもいいっていうか俺の T シャツやばくねここに目いかなかったでしょ実際俺の話がうますぎてよっ日本一ということで、えー、まずねこういう本当は氷とか氷とか保冷剤とかはベストなんですけど今なかったんでちょっとまカ、あ、キを使ってやりたいと思いますまずねまあ、自分がやってるオリジナルっていうかまあ、ネットで見たのをちょっと真似してるえ眉毛やばっえ ブリやるんだったらちゃんとやってやろうのではないのっていうことで鏡を持ってちょっとね今日眉毛を描く練習しよったせいでやばい気持ち悪い気持ち悪い<笑>っていうことでまず朝起きますあやばいめっちゃ目むくんどるってなるやんほんならまず冷たい保冷剤とか氷とか使ってまぶたの目の上側と眉毛の間をこうガッて冷やします まあ、多分冷たくて痛くなっちゃうんでまあ、3秒くらいずつ全体にでも感覚がなくなったら一旦逆目感覚がなかったらこう手のひらのここの温度であの、常温に戻すまあ、手のひら意外とあったかいんで これを 2, 2回くらいやります。 まあ、本当はこれはあの冷たいのやった後、蒸しタオルとかあったかいタオルとかの方がいいんですけどまあちょっとね時間ない方多いと思うので準備できないって方が多いと思うので手のひらで代用しても全然いいと思いますどうですか目の結構パッチリ開いた感じしませんこれでもちょっとむくみ取れないなって時は老廃物が溜まってるのが原因なんで老廃物を流すようにリンパに沿ってマッサージしていきます まあ、首とかはねよっぽど時じゃなきゃいいけど目が気になる方が多いと思うんで眉毛眉毛のこの鼻筋の方からこう外側に、うん、なんかね奈々子ちゃんの動画でもやってたんだけど眉毛眉毛ってめちゃくちゃ老廃物がたまってるらしくて。 めちゃくちゃゃくマッサージしてあげるだけで変わるって言ってた、まあ、こんな感じでマスこうグッグッグッて外側に向けて揉んだらあとはちょっと流してあげるこのここの骨に沿って目の上の骨に沿ってこうなぞってあげるようにどうですかまあね 自分はこんな感じでやってるんですけどその他いろいろあるみたいです、まあ、それはねちょっと調べてみてください充電ないんで受ける、まあ、そもそもむくんでマッサージするっていうめんどくさいことするんだったらむくまないように先に予防するっていうのが大事なのでまあなんか大事な会議の日次の日むくめないなっていう時とかはその、塩分糖分を前の日に取りすぎないとか寝る前に飲み物を一気にガブ飲みしないとかあと低すぎる枕まあ、血流の関係で低すぎる枕を控えるとか 寝る前にストレッチをするとか、そのくらいの気をつけとけばなんとか大丈夫でしょっていう感じなので、ちょっとね、むくみが気になるっていう方はやってみたらいかがでしょうか。はい、この T シャツで言われても説得がないと思った人、はーい。ということでね、こんな感じで充電がないんで、無理やり閉めたいと思います。はい、ということで、太郎でした。皆さん、手洗いうがい、脇毛剃り、鼻毛剃りしっかりしてください。太郎でした。僕の r i you.